ガスヘブンきましたキラーはリージョンだねおくアイテム残ってたギリギリ壊せたんだナイス。 絆があると仲間見えるからいいね。言うのるからガンガン回しちゃおう。やばい来てる。来ない三人なら早いね。 ありがとう。チェイスしてくれてる間に、急ごう。三人用発電機だジェイス頑張ってくれてるなー。いた、うん。泣いてだよー。 まずい早い不滅あったのかなライトとニッ意カにない みんないるのバレてるから離れないな。猶予ないし一人では厳しい。結族なイス。二人ならいけるぞ。ビルさん逃げて。二手に分かれなきゃ。痛がない。 こっちはダメだった。バベチリで見えたから離れてくれたビルさん。ドワイと治療し合わんかいやいやビルさん先に。 ビルさん救助お願いします。わかったわい。ドワイト治療して。ああ、治療する一瞬で回復した。治療ありがとう。ビルさんが助けてくれたね。あっちの方が回ってそうだから回し切ろう。 近くにいたら狙われる。ドワイトわしも回すぞい。ここの発電機つけたら通電だね。ノーワンあるかな？ 仲間がゲート開けてくれてたから僕は救助だね。目の前かー。隠れるには難しい場所だ。もうすぐで耐久すぎちゃうけど、一人ではツーダウン取られかねない。救助意識高かったから、他の仲間も絶対来てくれるはず。来た来た。 三人で突っ込むぞ。ナイスセリルローリーなんとか逃げて。よかった、追われてるのローリーじゃない。 板たまで届かなかったーえー、みんなイケイケするねーいいお肉かでしたい通れないんだけどダメだ間に合わない 猶予切れちゃったダメだローリーこっちからは出られない間に合わなかったうんどこかに隠れてきっと探して救助狙った方がいい しまった耐久切ってたんだライト狙えばよかったいやゲートわからないから戻ろういないどういうね齢